平成30年11月23日、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センターで、阿蘇草原フェスティバル2018が開催されました。この催しは、阿蘇の草原についてよりよく知ってもらおうと始められたもので、昨年から開催されています。まず、大勢の参加者を前に、実行委員会の環境省、 阿蘇九十国立公園管理事務所の田村務所長が阿蘇の草原の魅力を知っていただけるたくさんの企画や展示をご準備いたしました。食べて、知って、また体験してこのフェスティバルを楽しんでくださいと開会の挨拶があり、オープニングとして市宮小学校牛舞部による牛舞が披露されフェスティバルが始まりました。 会場となった学習館では、ミスアミキ、ススキやトウキビ、火山灰を使ったクラフト体験や野菜などの販売があり、隣接する草原情報館では、VR によるバーチャル飛行体験などの展示がありました。また、屋外の広場では、子供たちが草ロールに落書きをしたり、ジェットシューターでペットボトルを倒す的当て、引け脂肪作り、 さらには草止まり作りなどが行われ、荒天の下、子どもから大人まで楽しんでいました。